え私が久留米を出たのは、えー、もう45年ほどになりますでしょうかね、えー、アマチュアバンドを久留米でスタートさせ、えー、それからあー ARB というバンドのおーオーディションのチャンスがありまして、えー、19歳で、えー、上京しました。 まあ、今でももちろん時々もう本当に世界中に知られたブリヂストンをはじめ有名なゴム会社ですね産業そして商業として栄えた久留米ですが文化芸術の面でも素晴らしい先人 先輩がいらっしゃいます、えー、数年前ですがあ NHK の日曜美術館という番組で、えー、青木茂をお取り上げてくださいました、えー、私はあその番組のナビゲーターとして、えー、久留米市内でも撮影しましたしそれからあ海の幸が書かれたあ千葉にも行きましたそして えー、初めて青木しげるの作品が海を越えるということでね、えー、フランスはパリのオランジュリー美術館にも訪ねましたそしてその青木しげるの海の幸はじめいろんな作品があるギャラリーで、えーそのーまあ、フランスを中心としたあーヨーロッパのお客さんがたくさん見えてたんですが本当に皆さん その日本でいう明治時代ですねそ の, その時代にこんなすごい画家がいたのかっていうねそういう驚きの声をたくさん聞きまして非常に嬉しくなりましたあそして、えー、私もミュージシャンとして、えー、久留米からあ上京しデビューしたわけですがあーミュージシャンの先輩でも あ素晴ららししいいい方がいらっしゃいます、えー、中村八大さん、えー、もう本当にこれも世界的に知られたあ名曲「上を向いて歩こうの」の作曲者ですねほか、えー、にもたくさん素晴らしい曲を残してらっしゃいます、えー、今でもね、えー、いろんなあ雑誌なんかで、えー、取材を受けたりしますと えー、一番好きな曲は何だ日本の曲の中で一番好きな曲は何だと聞かれると、えー、決まって私は「上を向いて歩こう」と今でも答えています「上を向いて歩こう」を超える曲をいつか作ってみたいなと思っております、えー、そして、えー、商業お産業そして文化芸術 そして、やはり、食ですね。えー、日本の中でもね、最近だと、その、豚骨ラーメンっていうのは、本当にポピュラーになってきましたが、もともとは、クルメが発祥です。これは皆さん、本当に胸を張ってね、えー、言っていいんじゃないかと思います。えー、学生時代ね、えー、よく通った店が、大きい食堂。<笑> ね、えー、本当に、えー、懐かしく思います今でも食べたいですよねそして、えー、うどんだとくるめそうねえー、必ず帰るとお食べに、えー、行きますがそのおーラーメン、えー、そのうどん麺類以外でも例えばうなぎのセいろ蒸しだとかねこれもなかなかやはりほのお県ではありません ですからこれも久留米に帰ると食べてみたくなる味ですね。そして、えー、自然は筑後川というね一級河川がありますしまた甲羅山ね、えー、その小さい時からよくその筑後川甲羅山にも遊びに行きましたがね本当にそういう意味では自然もいっぱいあって。 すごく住みやすい街ではないでしょうか、えー、これからも私は俳優としてまたシンガーとして、えー、どんどん世界にも出ていきたいと思いますが、えー、またね久留米でライブができる日また映画やテレビのドラマで久留米で撮影することがあればね えー、私自身も楽しみにしてますしまた皆さんもぜひ、えー、その機会がありましたらあライブ会場の方にもお越しください石橋亮でした